よしゆきですここだよここだよここだよ夏だよココナッツだよグリコココナッツポッキーかき限定 鶏子 コ, ココナッツポッキー買ってきました噛むほどに深まるココナッツの味わいいただいちゃいましょう 箱を開けて袋を出しました。袋が二つ入っていますね。そしてえっとこの一袋に何本入ってんだろうな。えっと 2パックですね。あ、本本本入ってますすねねそうだ、だ数えると8本だな8本です、ね、で、これが ココナッツポッキーですかおこのドライココナッツがこうついている感じがいいですねなんだろうちょうど木に見えてきますねいただきます こうココナッツのこのフルーティーな香りがね広がりますねあとこのチョコレートとこの中のポッキンの中のポッキンっていうのかな中のこのプレッツェルですねプレッツェルのサクッとした感じですねあとこのチョコレートね、うん で、そうですねこの表面のココナッツはあのサクサクしてるってわけじゃないですねやっぱりその普通に何だろうドライフルーツって感じですかねドライフルーツの食感ですねこの表面のココナッツのつぶつぶはね。 ココナッツの香りがきてそしてこのチョコレートな味わいとあとこのプレッツェルのサクサクした感じが広がっていきますねいやーでもねうんこの このねココナッツのね何だろうドライフルーツのねこの食感ですよなんかねうん何だろうこう噛んでいるとやっぱりココナッツの味が深くこう広がってくるって感じがしますねであとこのチョコレートとプレッツェルの相性ですねいやーでもねうんいいですね 以上。グリコ。ココナッツ。ポッキー。でした。直射日光を避け。二十八度以下の。涼しい場所に。保存してください。